低い温度でじっくくり発酵させていく低温長時間発酵あまり聞いたことない作り方だと思いますが混ぜるだけゆっくり発酵させていくので隙間時間でできるパン作りになっています忙しい人にはぴったりりなパン作りですでは一緒に作っていきましょうパン作りの工程は主に7つに分かれています1番から3番までを1日目4番から7番までを2日目に行っていきます ではまず1番と2番をやっていきましょうまず計量ですタッパーに水分、ビニールに強力粉、薄力粉、インスタントドライイースト、塩、イタリアンハーブを計量します袋の中で材料をよく混ぜ合わせます混ざりましたらタッパーの中に粉類をすべて加えていきましょうゴムベラでよく混ぜていきます角の部分にはお粉が残りがちです この部分の粉もしっかり混ぜていくようにしてください材料が全体的に混ざりましたら生地を引っ張ってグルテンを作っていきますこの生地を引っ張るという作業が大切ですので丁寧に行っていきましょう両手で生地を持ってゆっくり左右に引っ張ります90度回転させて同様にゆっくり引っ張って2つ折りを繰り返していきましょう だんだん生地が伸びていくようになってきます20回くらい繰り返してください慣れている人はゴムベラに生地を引っ掛けてゆっくり持ち上げて2つ折りを繰り返すというやり方でも大丈夫ですただここでは生地をしっかり伸ばすというのが大切ですので伸ばしにくい時には手を使ってやるようにしましょう20回やりましたら生地をタッパーに戻します手にくっついている生地も 丁寧にカードを使って取り除いていきましょう3番の一次発酵をしていきます本では2種類の発酵の仕方をご紹介しています室温で30分発酵させた後に冷蔵庫に入れて13時間から17時間、生地が 1.8 倍ぐらいになるまで発酵させる方法と室温で2時間発酵させる方法です今日は忙しい人にもぴったりな冷蔵庫で発酵させる方法をとっていきます2日目です 4番分割をする5番成形をするをしていきます17時間経ちましたもっと元々生地が 1.8 倍ぐらいまで膨らんでいます上に強力粉をふるっていきますたっぷりふるってくださいこのお粉のことを打ち粉と言います全体的に打ち粉を広げましたらカードの短い方をタッパーと生地の間に刺して生地とタッパーを剥がしますひっくり返して生地を出していきます 落ちにくい時にはカードを使って少し手助けをしていきましょう出てきた生地には細かい編み目がいっぱいありますしっかり発酵したっていう証拠ですカードで6等分にしていきますまず真ん中を少し残して切って1本を棒状にしていきますで6分割をしていきます目分量でも構いませんが今回はしっかり測っていきます1個 42g です そのまま成形に入ります2つ折りにして、合わせ目を下にします手のひらで包んであげてゆっくり回していきましょう手のひらの中でコロコロを回す感じです手の付け根と指先はずっとつけたままです表面がピンと張りましたらアルミホイルを敷いた天板に乗せていきますもう1個やってみます小さくカットしたものは内側に入れていきましょう 手のひらを台に押さえつけるような感じにして、転がしてあげると綺麗に丸まります。同じように丸めましたら、アルミホイルを敷いた天板に間隔を空けて並べていきます。6番、最終発酵をします。乾燥しないようにラップをふんわりかけて、室温で40分から60分置いておきます。60分経ちました。人差し指に粉をつけて、肘をそっと押してみます。 生地に指の跡が残ったら発酵完了ですハサミで十字に切り込みを入れていきます7番、生地を焼きます200度のトースターで15分焼きます残り5分ぐらいになりましたら焼き色を見て温度の調整をしていきましょう薄い用でしたら温度を上げる濃い用でしたら温度を下げていきます焼き上がりましたいい色に焼けてますねトースターで本格パンが作れちゃいます ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた